長、修行中の身上、まだまだ未熟者なれど以後よろしくお願いつかまつりますというわけでお世話になります親方様フロンティアデュロスは昔の名前だ今の私は過去も未来もないただ一人の名もなき流浪者に過ぎないメイドのポンシーマソルです何 な, なりとご用命 分かってこいよザコドマハロー美しくてセクシーなオーレンヤこれから私が守ってあげるからあなたは迷わず進みなさい世界のすべてには理由がある私の名はミア・シルビー今から私の運命の謎を解く鍵はあんヤっほーあなたの頼もしい仲間キャッ 世界の全てにわり梵天馬<音楽><音楽>